演ン開演どうも私のつれづれなる日常演ンさんですよねはいそのいうわけで本日はこちらチャンネル登録よろしくお願いしますこちらアメリカさんの焼きアーモンドを食べたいと思いますもうたっぷり入ってますねうんこれはどんなのかアーモンドはお菓子チョコレートとかに入ってるのがこれで生で食べるのが初めて気にしま、ね、すだから気になります な生じゃないわ素焼きだ、はい、こんな感じで入ってますね。また、あ、黒しから見えてましたけどね。ではいただきます。こういう形で食べるのは初めてですけど、チョコとかに入ってるのとはまた違った味わい、お味しさがあっていいですね。これからはこういうナッツ系とかもいっぱい食べていこうかな。あもちろんケーキとかに入ってるのとはまた違う形でこういう風にでもこの翌日 余分な塩気などが一切なく口に入れた瞬間にバリッバリというこの強い音で弾ける食感のあとにアーモンドそ の, のものの香ばしさが口の中にブワッと広がってきておいしかったなんか節分豆みたいな感じなんですけど塩気がないのにアーモンドそのものの香ばしさをより感じたい人におすすめできますねなんか初めてアーモンドの香ばしさを口の中にブワッと感じた気がします とっても美味しかったので。こちらの点数とさせていただきます。こういうのもたまにある。これからもっと食べていきたいですね。それでは。